大島和夫です、えー、強い職員集団づくりの話を前回はさせていただきましたが、えー、今回はですね、えー、私の政策の中にある新たな財源の確保について、えー、少しお話をさせていただきたいと思います、えー、2週間ほどぐらい前でしょうかね、えー、別府温泉で入党税を上げましたという新聞記事を読みました私もずっと考えておったんですけども日光市は 150円の入税を観光客の皆さんからいただいております330万人お泊まりいただいている観光客の皆さんのうち200万人が温泉にお泊まりをいただくその時150円を納めていただく、まあ、それをホテル業者の皆さんを通じて市の方に納めていただいた額が平成28年度決算では3億7900万円です、まあ、目, 的目的税ですからこれは、うん 観光に全部観光振興に使っておりますけども、この入党税をですねあと50円、余計にいただけると、1億円の歳入増になるんですね、100円ですと2億円の歳入増です、まあ、市民の皆様にはほとんど財布を傷めることなく、日光市の歳入を増やすことができるんですね、まあ、それが一つの私は有効な手段だと思っています。 もちろん旅館、ホテル、温泉施設関係者の皆さんとは協議をするべきでありますし協議をした上での前提になりますけども、まあ、そのようにいかに市民の皆さんのお財布を傷めずに市が稼ぐかということを考えていかなくてはこれから日光市はやっていけませんホテルが今日光に2つ建設が始まりました観光客の皆さんが1100万人 これが200万、300万、400万と増えていく、増やすことによって、外からの投資を、新たな投資を呼び込むことにもなります、固定資産税収入も増える、レジャー施設や観光関係の産業が入ってくれば、また歳入は増える、企業を誘致をしてくれば、また固定資産税も増える、そのようにどんどんどんどんお声がけをする、もしくはいろんなネットワークを使って、市内に外部の投資を呼び込んでいく。 まあ、そのことによって、しっかりと税収を確保していく、まあ、そ, その方法をいく た, いくた考えて、ですね、どんどんどんどん市の財布を安定的にしていく、それが本当に大切なこと、強い日光の源の一つだと私は思います。